今日は金曜日週末だからちょっと豪華乾杯いただきまーすやっほー全身ピンク<笑>さあおつまみ作って この子たちを、今日は、食べるこんな感じで作ってます脳 も, も見えない完成チャーシュー、なんて言うんだなんちゃらかんちゃら汁少なめの辛ラーメン 今日はこんな感じうーんピンクなんかしないからジョークピンクだからこれにしようと思ってこのままのバパイスサワーにするねちょっと吹き出すから向こうで開けてくるわあーむき出たやっぱりなんで びっくりした毎回びっくりするでも結構まあマシな方かなね<笑>じゃあこのホッピークラスで飲むよ君や。こっちはアルコール入ってないけどかわいいやばい今日なんで私このピンク星人なんだろう あ, あちょっと入れすぎじゃない 入れすぎちゃった。何も考えなしに入れすぎだよね。それでは今日もお疲れ様でした。乾杯。焼酎濃い。<笑>えーなんかいろいろと。うん？なんか変だ。まあいいか。 よくわかんないいいい何でもいい今度は薄い<笑>私ね時々立ち飲み屋さんに行くんだけどあの立ち飲み屋さんに行くの上野とかいろいろねこれでこうキャベツとチャーシューに卵が乗っかってるこういうメニューがあるところがあってもうこれがすごい好きなのだから今日これを食べたくて。 チラシを近所のラーメン屋さんでテイクアウトして作ったいただきます黄身、黄身崩すと思ちょっと一個崩れちゃったいくよ全然映ってないし、私によく見えたわ<笑>ごめんね、これが最高なんだよな これこれはさっぱりすごい見ていっぱいニラ入れたんだしニラだらけすごい雨が降ってきた。 と、ね、リラうん。 ああいい香り晩酌となんかいいね雨の今日はね気分がいいのか雨の音が心地いいな、うんー、うんー、うんこあれは最高だよ チャーシューもね、うん、結構1枚 な, なんだこれぐらいなんだサイズが<笑> 4枚しか入れてないからヘルシー これが一番酔っ払うんだよねなんか薄いねとか濃いねとかやっててボート入れてて、うん。嬉、うん、しい美容院でみんな何の雑誌読む髪の毛カットしてもらってる時間は必ずスマホを見るとかじゃなくて置いてある雑誌を見るようにしてるんだけどさあ、私は何を読むでしょうか ごま油でたからすごい美味しい辛ラーメンは、うん、美味しい、うん、あ正解はね女性セブン女性自身女性週刊誌あれを見てる<笑> 今日はなんかゆっくりちょこちょこ食べれそうな気がする私いつもの晩酌の時って最後の締めにラーメン食べたり最後にお茶漬け食べたりしてるんだけどあのそれだとその締めに行き着くまでに相当な量 の, あのおつまみを私は食べちゃう炭水化物を早めに食べれば そんんなななにレオを食べいいで済むんじゃないかと思って、まあ、ちなみにこれダイエットだからねこれダイエット晩酌だから、うん、苦肉の策だよ我慢ができないのもうあんまり食べ物に対して我慢をしたくないからだったら早め初めの方で炭水化物を食べればいいじゃないかと思って今日はこんな晩酌。 朝からお腹が減っちゃったので仕事開始前に、ラーメンできた美味しそういただきますおい今日はこの後打ち合わせがあるから外に ラ ー, メン大好きうん、ラーメンって幸せうん。 ちょっと胸肉だから固めだけ。 お疲れ様でした。うん。うん、ん。うん。乾杯。やっぱ仕事終わりのお酒美味しいわ。